ご紹介します。これが我が家です。えーまあ、この家のね、壁なんかもよそに頼まないで自分たちでやったんですよね、えー。ここの屋根見てもらったら分かるんだけど、あの2階はそのまま屋根の上に降りれるんですよ。だからまあ私たちでも足場を組まなくてもね。 見ることがでできたんですね、まあ、こういう作りっていうのはあの自分たちでこういう風に作ろうって言ったんじゃなくてやっぱり頼んだところの大工さんがよくてねあのやってくれたんですけどねでも本当にこういったあ昔ながらの家っていうのがあとてもあの気に入ってるんですよ。 牛が美味しかったなうーん、まあ、料理が好きなんですよねそれからまあ手早く作る本当に料理が上手なんです美味しいしねだからあのこうやってキッチンができたのがねとっても喜んでくれて良かったですよねそうですね休みの日は何をしてるかっていうとどちらかっていうと仕事のことを忘れて 庭をねいじるっていうのがあの多かったかなあとは、まあ、ここの部屋で座ってテレビ見たりとかするのがね、うん、そこにねバラの花を置いてるんだあの写真撮って飾ってるんですけど、まあ、バラっていうのはあの花がとっても綺麗でしょだから庭にねワンポイントみたいな形でバラを植えたんですよね でもバラって本当に世話が大変ですねだからね花みんなカットしてね一本とか二本だけね咲くようにしてるんですそうするとね綺麗な花が咲くんですよ、うん、やっぱり美しいものには慰められますね のの部部屋屋は娘の部屋なんですよ、ねえー、まあ女の子っていうのはまあ男親にとっては本当に難しいですよね。まあ、部屋に閉じこもってしまったりとかねした時はもう何もできなかったからみんな一部屋与えるのが良くないのかなとかね思ったりもしましたけどでも最終的にはねやっぱり。 自 分, を育ってくれ自分が育ってくれたのはね学校して一つの部屋を抱えてでその中で友達を呼んだりとかああそこで勉強したりとかまあそこで育ってくれたいい思い出を作ってくれたんじゃないかと思っています、ね、いやー本当にいろんな思い出があります高校廊下と部屋の間にこうやって戸をつけてるんですよね。 これは南から北に風が通るようにっていう私の親がねこだわってたんですよそれでれ作る時に一つの部屋の中でドアだけじゃなくて2つの窓をね作るっていうことでこういう作りもやっぱりこだわりがあったんですね。ここ男の子だから 途中で開けても、ね、あの気にしないからね女の子は、まあ、なかなかそうはいかないかもしれないけどね、まあ、そういうようなあのこだわりのも作り行った時に大工さんが気持ちよく作ってくれたので、まあ、こんなな作りになってます次男は社交的だったのでこの部屋は友達がいつも遊びに来ていてとても賑やかでした。 休日の午後に湯船に浸かる時間が至福のひとときでしたそうですね今から33年4年ぐらい前ですかね子供たちがもう大きくなってきてそろそろ自分の部屋が欲しいと言い始めたんでちょっと考えようかなと思いましてそれにいやキッチンもねよくしたいとか私も 部屋があったらいいなと、まあ、そういう思いがあの湧いてきた頃に周りの人たちがあのこういいところを紹介してくれたりとかねそうい う, こう関連性があって、まあ、自然にあのこういった家を作る雰囲気になってきたっていうところが本音ですかね、うんまあ、それは喜びましたね。<笑> 子供たたちもねね部屋ができたとか、ね、それからキッチンも良くなったしみんなが集える場所も広いのが確保できたんでね、まあ、本当にみんんなが喜んでくれましたよ、うん、いやまあ家をどういうふうに作るかってそのノウハウもねないし、えー、できてみたらとてもこういう形になってたんですね。それもやっぱりあの 仕事っていうかこの家を建てたいって言ってくれたその会社の人とそれからまあそういう担当してくれた大工さんがとってもいい人でなんか宮大工みたいなねそういうようなこの経験があるような人だったんでこのそのね書とかねこれも私のお気に入りですけどねこういうところがあの凝って作ってくださったんですねみんなこう与えてくれたっていうか本当とにま あ, ありがたかったですね。 そうですね。ま あ, あやっぱり子供たち含めてみんながあの喜んでくれたっていうことがね、一番私にとってはあのやってよかったなっていう記憶ですね。はい。そうですね。子供たちもね、大きくなって、えー、独立していって。 えー、ここに、えー、誰か住んでくれるかって言ったらまああんまりあの期待できなかったんでねじゃあ自分が建てた家だし自分で、えー、片付けるかなと思いましてねそれであの今回ねあの手放すことを決めたんですねう ん, うんまあ私はね あのそんなに長くないからねだけど子供たちがあの育ってきた実家だからきっとあの思い出があると思うんですよね。でこれがなくなるとまあ本当に寂しいと思うのでやっぱり自分が育ってきたところがこういうところだったんだよっていうことをまあ孫とかにもね見せるためにもねあの、まあ、自分の。 こういういじいちゃんはこういうふうにねやったんだっていうようなことをちょっと、ね、残しておきたいなと思ってねそれであの、まあ、動画にね残しておけば、まあ、少し寂しさも紛れるかなとまあそんな感じですかねはい。